今日は特別な放送です。今までは英語の内容、単語の説明、そして最後に英語感覚を早く身につけていただくためのヒントをいっぺんに配信してきました。今日からは月に1回が2回、このような特別な放送でネイティブのように英語を怖がらずに話せるようなコツをお伝えします。 通常の放送は英語の内容と単語の説明になります。特別放送のテーマに興味あれば最後まで聞いてくださいね。今日は努力しないで潜在意識を活用する方法を教えます。実はこれは私が当時あまりにもシャイだったので日本語をマスターしない限り日本には絶対行かないと違っていました。 それを叶えるために、早くも日本に行けるために、たくさんの方法を使って、そして気づいたのです。無意識に任せれば、もっと楽にスピードアップします。このエピソードを聞いて、もっと自由にもっと力を抜いて、英語を喋る現実を作っていただけたら嬉しいんです。最初は、どうして 無意識レベルのアクセスが必要なのかを伝えさせていただきます。まず、普段の勉強は意識して勉強していますよね。本を読んだり、時間をとって何かを勉強する。結構エネルギーも時間もかかります。けれど、ここで考えていただきたいのは、本当にそんなにエネルギーをかけて、 そんなに時間をかけて得られた結果は値しますか結構いっぱい努力してそんなに結果得ていないケースは多いのではないかと。それは私にも起こりました。頑張って勉強して頑張って覚えてもいつか忘れてしまう。話をするときにどうしようここで言葉が出なかったらどうしよう そのような思いがありかえって言葉が出てこれなかったんですじゃあどうすればいいんだろうと考えた時にもっと楽な方法ないかなと思ったのですそれに気づいたのは実は毎晩寝る前に a h k のラジオニュースを聞き流した時なんです最初は正直何を言ってるのか全く分かりませんでした ニュースでもあったのですごく難しい言い回しや単語を使っていましたでも同じ本当に同じエピソード一つだけのエピソードを毎晩寝る前に聞いてああ眠りに入るんだよなと思った時に切って寝てたんですねでそうするとなぜか急に言葉がはっきり聞き取れるようになったのです単純に 日本語を音楽のように聞いていたうちに言葉がはっきりするようになりあ、この単語わからないこれの意味何なんだろうと聞いた瞬間に調べられるようになりその後は実際にウェブサイトに行って放送の内容を文字で読んでいましたもちろんその方法を数ヶ月行ったんですけどもその間にも意識して日本語を学んでいました ただニュースの記事は学んでいなくなぜかというと難しすぎてあの全然頭に入ってこなかったんですけれどこの体験をした後に一つ分かったことがありますほとんどの場合私たちは努力をしなければ結果が得られないと思い込んでだから今日は努力すれば明日の何かにつながるだろうと思うんですよねそうすると力が入ってしまうのです 力が入るイコールスピードを求めることなんですよね。なので結果が見れていない。その時に不安定な要素が無意識のレベルに上がってきます。本当に私は大丈夫なのか。今日覚えた分は明日忘れちゃうんじゃないかなと。自分のスピードを邪魔してしまうのですよ。何かをするときは 必ずしも意識して学ばなければいけないことはなくて、無意識に任せたら急に分かっちゃうという体験もあるのです。もし無意識にアクセスするような方法を実践したければ、単純に寝る前や、あるいは朝起きた時に、ちょっと時間を決めて、例えば20分くらい、何かを聞き流すことをお勧めします。なぜかというと、何々ながら、 っていう時は人間が一番意識していません。音だったり、視覚的な何かだったり、動画でもいいので、一つだけに特化して、何度も何度も何度も音楽のように繰り返して聞いていく。実は多分、あの、一週間、二週間くらい同じものを聞いてた後に、あ、またこのようなもんかっていう思いが出てくるんですけど、その時にも、 もう完全に意識しなくなるんですよ。この情報に。だからもっと無意識のレベルに任せることができる瞬間なんです。これを続けていって、なんかこれわかってる、私聞き取れてるとか、その日が来る前までに同じようなことを苦労せずに、本当に苦労せずに聞き流すだけ。一日でもこの無意識のやり方を 取り組めれば全体的のスピードを倍以上に速くすることができます。実際に私はこの方法を使って1年だけで中級から上級に上がって普通のテレビニュースなどを 80% わかるようになったのです。この情報社会において一番大事なのは本当に情報を吸収してそれを分析していく能力だと思います。 英語は莫大な情報源の元になっているのですよね。なので一日も早く楽に情報が吸収していけるようにしてあげたらライフスタイルや仕事の仕方ももっと楽になります。